次は城太郎貴様だやろうディオほう向かってくるのか逃げずにこのディオに近づいてくるのか近づかなきゃてめえをぶちのめせないんだなほうほうでは十分近づくがよい You win.